ランシットアバトは来ましたメグちゃんと開始だね羽目つきにしいようキラーはゴーストフェイスだねー お破滅浄化助かるーゴスペ隠れてないかなロメちゃん逃げるようわ何キングくんゴスペに追われてるの追われてないのかいびっくりしたじゃないかー 全力でトーテムもぎってるあ、めぐちゃん一緒に回そうすぐこっち来そうだねえめぐちゃんが救助行ってくれるかな救助行けてなさそう よかった救助してくれたねー早めに救助行こうかなあれはチェイスしてる今なら大丈夫 ワスは辛いなーここつきかけだったねラストどこの発電機つけようかもう一人負傷してるから僕が救助だねー。 コスペ相手だと心音ないから怖いなーそのもがきは今いいよってことかなラス1探さなきゃ中央に発電機か イタチは持ってないよねーうわばれちゃったああここで回してたのかいごめんキングくん救助行かなきゃ急いで逃げよう うわ あ, あ, あ, あ, あい、いた。ワンパンだけはできないようにしとかなきゃね。あれ追いかけてこないキングは何を走り回ってるのまた通り過ぎていった。メグちゃん終わりかー。エースちょっと来い。え なにキングくんあハッチ探してたのメグちゃん脱出できてる。メグちゃんのカバー入らなきゃ。メグちゃんここにハッチあるよ。私キングに教えよそうだったの。あ、やって。